小池晃君。日本共産党の小池晃です。学校法人森友学園との国立取引をめぐるう財務省の決裁文書改ざん問題。これはあの、この委員会が、与野党全会一致で求めた資料が改ざんされていたわけです。14日の委員会で金子委員長は、本委員会に対する冒涜であるだけでなく、行政全般に対する国民の信頼性を失わせる言語道断の行為だと述べられました。その通りだと思います。総理にお聞きしたいんですが、 総理も金子委員長と同様に、今回の文書改ざんは、行政府による立法府への冒涜だという認識でしょうか。安倍内閣総理大臣。あの、す、え、で、ーまあ、にお答えをさせていただいておりますように、まあ、今回の決裁文書の書き換えについてはですね、国民の行政全般に対する信頼をるがす事態となっており、 私は、ま、行政府の、長でございますから、責任を痛感をしているところでございます。当然今、行政府と、国会、立法府との関係において、え、の責任はどうかということでございますから、その点についても責任を痛感しているところでございまして、え、行政全般に対する、え、責任は、最終的な責任は、内閣総理大臣たる、私にあるわけでございまして、深く皆様にお詫びを申し上げたいと思います。 小池晃君。あの、冒涜ということを金子委員長おっしゃったんだけど、そういう認識があるかと聞いたんで。安倍内閣総理大臣。あの、今わ、今私が申し上げましたのはですね、えー、まさに、両政府の長として、私の考え方を申し上げたわけでございまして、金子委員長はですね、委員として、あの、委員長として、厳しいご指摘をいただいたわけでございまして、真摯に受け止めなければならないと、このように思っております。 小池晃君。でこう素直に冒涜だというね、金子委員長のことを言わないのか、民主主義の根幹に関わる問題なんですよ、これは。そういう認識がね、ないんじゃないですか。財務省の一部局の不始末の問題ではないんです、これは。内閣全体の国会に対する、国民に対する責任が問われていると。 そういう性格の問題だという認識があるかと聞いているんです。答えてください。安倍内閣総理大臣。あの、だからこそ今お答えをいたしました。私は、行政府の長として、責任を痛感をしておりますし、まさに、責任はないのかということでございますから、最終的な責任は私にあると、重ねてこのように申し上げているわけでございまして、いわば、金子委員長が冒頭であると、このようにおっしゃった。 行政府の長としてですね、このし言葉を深刻に受け止め、しっかりと対応していかなければならないと、このように考えているわけでございます。小池晃君。あの、朝日新聞の世論調査では、改ざんの責任は首相にあると答えた人が 82% なんですよ。でね、総理はね、行政府の長として内閣としての責任をね、これはね、重大な民主主義に対する冒涜であるし、歴史的な犯罪的な行為だという認識をね、持たなきゃいけないんですよ。 その上でちょっと具体的に聞きますが、この文書の改ざん、朝日新聞が三月二日に報道して、五日には国土交通省から官邸に改ざんの可能性があると伝えられる。財務省にも伝えられていた。で、先ほどの自民党議員の質問聞いてましたら、自民党に対する六日の説明でも、財務省は書き換えを認めなかったそうですね。で、麻生財務大臣にも報告してなかったわけです。 で、先ほどあの自民党の和田議員は、なんで報告しなかったのかと財務省を責め立てておりました。で、それに対して財務省の官房長は、確認できていないので、これ麻生大臣には報告しなかったと答弁してるんですが、六日には総理は知っていたわけであります。ね総理は知ってたんですよ、これ。で、しかし八日の朝の党委員会理事会に財務省から改ざんごと全く同じ資料が提出されて、これではゼロ回答以下だと、 怒りが燃え上がったわけですね。繰り返しますけど、その時点で総理は知ってたわけですよ。改ざんの可能性があるということを。ね、先ほど自民党議員が財務省に向けた質問と全く同じことを私は総理に問いたい。なんで6日に改ざんの可能性があるということを報告を受けながら、国会にも国民にも知らせなかったんですか。少なくとも改ざんの可能性を知らされていたのであれば、あの8日の朝の財務省の対応、これは黙認すべきではなかったと私も思いますよ。 先ほどの議員はですね、ばれなければそのまま隠していたのではないかと言っていた。私はそこまで言いませんが。しかしね、総理の対応は、これは野党や国民の疑問に丁寧に誠実に対応する姿勢とは、このね8日の対応を見たっては思えないじゃないですか。どう答えるんですか。安倍内閣総理大臣。あの、まずですね、えー、まずま、3月5日の月曜日でありますが、えー、国土交通省より、まあ、水田副長会に対し、 報告がなされた際は、森友学園の財務省の文書の一部が国土交通省に保存されており、その文書は書き換え前のものである可能性があるとの報告があったわけでまして、それを受けた辻田副長官は、国土交通省に対しては、財務省の調査に全面的に協力するよう指示を行い、そして財務省に対しては調査を徹底的に行うよう改めて指示をするなど、それぞれの省庁に対し、 え、事実の解明に向けてしっかり対応するよう指示を行ったものとまあ承知をしております。まあそうした動きについて、6日火曜日でありますが、杉田副長官より私に対して、これは秘書官経由でありますが報告がありました。そして杉田副長官より関係省庁に対し、既に指示をしたとの報告を受け、私としては必要な指示を行ったと認識をしたわけでございます。そして、事実関係が 明らかになった時点で、ただちに、事実関係が明らかになった時点で、ただちに公表するというのが一貫した方針でありますが、まあ、一方で、政府の立場で不 確, 不確実なことを申し上げるべきではないということは、まあ、当然のことであります。事実関係を確認できるのは、これは財務省だけでありまして、まあ、その中で、まあ、財務省として、8日の時点では、事実関係が明らかになっていないと判断していたということだと思います。まあその え、判断につきましては、まあ、財務省が必要があれば、まあ、財務省から、答弁をさせたいと、思いますが、えー、いずれにせよですね、いずれにせよ、えー、過ぎた副、えー、長官から、まあ、調査を徹底的に行うよう、まあ、指示をしていたものであります。池、田君。不確実なことを、ここで報告しろと言ってるわけじゃない。財務省は、これをね、ここで出したわけじゃないですか。で、それでみんな混乱したわけじゃないですか。少なくとも、 その可能性があるという情報を得ていたんであれば、そういうことはしないで、きちんと納得いく対応をしようじゃないかというのは総理の責任でしょう。私はそれ聞いてるんですよ。全く答えてない。安倍内閣総理大臣。あの、今申し上げましたように、え、これはあの、国交省から5日に、その可能性があるという報告があってですね、そして、えー、ういた副長官から財務省と、 いわば国交省にそれぞれしっかりと調査をするように指示をしたところでございますが、今、先ほどお答弁をさせていただいたようにです、ね、でわれわれは事実関係のを確認できる、確認はできないわけでありまして、確認できるのは財務省だけでありまして、まあ、その中で財務省としてですね8日の時点では事実関係をが明らかになっていないと判断していたと。 いうことだと思うわけで、え、ありましまあそれは、その後、え、我々は聞いたのでございますが、そういうことについてはですね、え、その判断については、財務省が行うということでございまして、私たちがそれを乗り越えてですね、え、確認できないにもかかわらず、え、これを行うことはできないと、ま、こういうことでございます。ねえ、総理でしょう。なんで乗り越えられないんですか。財務省がとんでもない対応、対応しているときにね、こんなことやったら国会混乱すると。ね やっぱり改ざんの可能性あるって情報はあるんだからちょっと待てと。これ言わなきゃダメでしょう。私は、財務省は三月八日にもね、これは国民欺いたと思いますよ。その通り。で、それをね、黙認した総理の責任は重大だと。だこれもね、大事な問題だと思います。それからですね、確認したいんですけれども、麻生大臣はですね、佐川前理財局長は文書改ざん知っていたと思うと答えている。ところが、佐川氏にはそのことを正してないわけですね。 ね、刑事責任が問われるんじゃないかという問題をなんで本人に確認もせずに答弁するんですか総財務大臣。今のご質問ですけど、佐賀長官、前長官を含めまして、当時の理財局の職員がどの程度関与したかについては、これは私どもとしては捜査の影響も考えながら、私どもとしては今やってる最中ですからね。 いうで最中ですから、そこをちょっと前提として理解しておいてもらうという話になりませんので。で、当時の理財局長が佐賀、えー、理財局長でしたんで、私どもとしてはあの文書を見る限りでは、少なくとも国会で の, の答弁というものに関して誤解を受ける等と捉えないのするために怒られたんだと見られておりますんで、当時主として答弁しておりましたのが佐賀前長官であることを考えれば、 官僚の度合いは大きかったのではないかということを申し上げているんだと思っております小池君なんで佐川氏は改ざんを知っていたと答えたのかと、本人に聞かないでどうしてそれがわかるんですかと言ってるんですよ。ちょっと答えになってないから止めてください、これでまたダメなことは。そう大務大臣して、当然のことで当時の主たる答弁者でしたから、佐川前長官が、 と面をしていた本人でしたんで、私どもとしては関与の度合いというのは大きかったのではないかということを考えているということです。何のおかしい、何のおかしいところないと存じますか。お、はい。大谷財局長。お答え申し上げます。あの、佐川前局長が知っていたというふうに答弁をしたのは、あ 先週金曜日の財務金融委員会で私が一番最初に答弁したんだろうと思っております。で、それは、あ関係者あ、関係者に聴取をして、その結果として我々の知り得る限りということで、そういう御答弁を申し上げております。小池君。だからね、関係者っていうけど、本人に聞かないでなんで知ってたってわかるんですか。大谷財局長。 あの、周囲含め関係者がそういう認識ですから、それは知ってたというふうに認識できたということで御答弁申し上げております。速記を止めてください。早止めてください。大谷財局長。お答えを申し上げます。今の委員の御質問は、要すればあ佐川前長官から聞いてないのかということだろうと思います。 で、え佐川長官が、退任するに際して、その過程において、え事務次官が佐川長官から、前長官からも聞き取りをしております。その時に、彼がお答えした、答えたことは、決裁文書の提出時の担当局長なので、責任は感じていると。ただ、あ自分、佐川本人が具体的にどのように関与したかについては、 刑事訴追の可能性もある状況なので答えは差し控えたい。これは、あの、退任したときに、あの、ぶら下がりと称するところで、えー、佐川本人が答えてたことは同じことでございますが、そういう回答だったというふうに承知をしております。小池さん。じゃあ、確認してないんじゃないですか。ね。刑事責任問われるかもしれないことを推測で言ってるんですよ。もう一つじゃあ聞くけどね。じゃあ、佐川氏は、当時の官房長、あるいは事務次官に相談してないんですか。 大谷財局長。相談という意味は、それは書き換えについて相談をしてないかということです。相談をしてないというふうに我々は承知してます。小池さん。それは佐川氏に聞いたんですか。大谷財局長。当時の、その、当時の官房長、あるいは当時の佐川の理財局において使えていたもの、そういうところから聞いてということです。 佐川本人にはあ、今申し上げたことが、すべてであります。小池君。佐川氏には何も聞いてないんですよ。それでね、あんなねえことを言ってるわけですよね。なんで佐川氏に直接聞かないんですか。た、問いただせばいいじゃないですか。小谷財局長。今ほど申し上げたとおり、その退任をする過程において、事務次官が聞き取りをして、今申し上げたことを答えたと。 いうことを、あの、先ほど申し上げたとおりでございます。小池君。なんで今聞かないのかと聞いてる。お、小谷財局長。あの、今後の調査なり捜査の過程においてということはあるかもしれませんけれども、少なくとも、退任をしたのはつい最近でございますので、そのときに聞いて、そういう答えだったというふうに承知をしております。小池君。 あのね、もうね、これは承認喚問するしかないですよ。今日の委員会で、委員長、今日の委員会で議決してください。ただいまのご要求に関しては、広告理事会で協議をさせていただきます小池君改ざんされた文書では、安倍昭恵氏に関わる記述が削除されている。で総理は、改ざん前の文書を見ても、私や私の妻が関わっていないということは明らかだと言いますが、朝日新聞では、総理の答弁納得できないという方は 72% です。 総理は先ほど削除されたからといって自分の答弁がひっくり返るわけではないと述べたけれども、問題は削除されたかどうか以前に、なんでそもそも決裁文書に安倍昭恵さんが出てくるのかなんですよ。で、その理由について、財務省はこの間国会対応だから、それはあの近畿財務局、地方支部局は本省は国会対応だから、そのことを配慮して参考になるのではないかと言って書いたというふうに国会で答弁されてきましたが、安倍昭恵さん国会議員じゃありませんよ。 なんで国会議員でもない安倍昭恵さんの動向が決裁文書に記載されているんですか。大谷財局長。それはあ基本的に総理夫人だということでえ、ということだと思います。小池君。重大な発言ですよね。重大な発言ですよ。総理夫人なんですよ。 まさにね、国会議員以上に配慮しなきゃいけない存在なんですよ。だから決裁文書にね、登場してきているわけじゃないですか。でね、これはね、やっぱり重大だと。要するにね、特例承認するにあたって、森友学園に安倍昭恵総理夫人が関わっていることが、これは極めて重大な要素だったということなんですよ。だから書いたんですよ。でね、この経過見ても、あの、その後の、その後の。 経過見ても、安倍昭恵さんがですね、要所要所で、大事な局面でね、あの、登場してくるんです。二枚ちょっと並べて。これね、非常に大事なところですよ、これは。例えばですね、これは森友学園の小学校用地取得について、近畿財務局が、平成二十六年四月十五日に大阪府私学審議会の答申を得る前の契約はできないと、断っていた四月十五日の二週間後の二十八日に、例の、 籠池氏の発言が、ここに書かれているわけですね。で、籠ゴ氏と近畿財務局の打ち合わせで、いい土地ですから前に進めてください。で、並んで写っている写真が示される。この日を境にして、その次、六月二日には、売り払いを前提とした貸付については協力させていただく。前進するわけですよ。もう一回ね、登場するのは、平成二十七年一月八日。なぜか、産経新聞社のインターネット記事がなぜか、 この決裁文書に書かれるわけですね。で、その記事を書かれた翌日の一月九日に、貸付料の、このか、概算額が伝えられる。そして大阪府の私学審が認可するわけですよ。ここでも秋江市に関わる記述が、決裁文書の中では、ターニングポイントに出てくるわけですよ。それはまさに今、理財局長が言ったように、総理夫人だからですよ。これはね、結局、今日午前中に自民党の青山、 議員がですね、これあの、財務省近畿財務局が言い訳を並べていたんだと、こうおっしゃった。そのとおりだと私思いますよ。これやっぱりね、近畿財務局が、この極めて異例なと取引を特例承認することを本省に了解してもらうためには、やっぱりこれがね、総理夫人だと、総理夫人案件だと、いうことをですね、そういう言い訳をする必要があると。だからこういうふうに書いてるとしか思えないじゃないですか。 財務省、そういうことしか、これ受け取れないですよね。これは。まさに。大田理財局長。あの、お答えを申し上げます。あの、基本的に、籠池理事長が、あるいは森友学園側が、あ総理夫人の名前を出していらっしゃったということは事実でございますので、それがあってということだろうと思います。そういう意味でお答えを申し上げたつもりだったのですが、 あのそういうことだというふうに、籠池理事長が盛んに昭恵、えー、総理夫人の名前を出してらっしゃったということで、えー、そういうふうにいい記述をしているということだろうと思っておりますが。いい、ね、ですか、これ、当てました、あのー、昨年3月1日の党委員会で私、質問したときに、総理夫人が森友学園をたびたび訪問されて、講演されて名誉校長に就任されていたと、それを総理に指摘をいたしました。 でそうしたことが国有地の払い下げに一切影響がなかったんですかという私の質問に対してね、総理は答え、こう答えてるんです。例えば小池さん、安倍昭恵幼稚園と書かれてあれば、理財局が恐れ入りましたと言って安くするんですかと。あね、しかしね、改ざん前の決裁文書はね、それこそ恐れ入りましたと。対応したと。何笑ってんですか、総理。笑ってる場合じゃないと思いますよ、これはね。少なくとも、 少なくともね、財務省がそう受け取った、そう考えたとしても、不思議ではないと思いますよ。私はね、こういう総理の国会での対応が、この文書改ざんに与えた影響は、これは総理も否定できないと思いますよ。いかがですか。安倍内閣総理大臣。それは全く違います。まずですね、最初申し上げましたように、この元の文書を見ていただければですね、財務省が、あ、そうですか、安倍昭恵、 夫人が関わっているからそうですかとは全くなっていないわけでありまして、先ほど、先ほど大田理財局長がですね、答弁させて、先ほど大田理財局長が答弁したのもですね、安倍昭恵というのが別に私の妻でなければそれは当然、えー、乗りませんよ。それは当たり前の話だろうと。私、私の妻であるから、あの、この経緯の中で、加池氏がですね、加池氏が述べた。加池氏がですね、まさに 私の妻の名前を出して、カゴイ氏が、私の妻がそう言っていたと、言っていたという記述はですね、その経緯の中で、当然、総理夫人の名前を籠池氏が出したから、それは載せていたんだろう、とこう思うわけでありまして、産経ウェビの話もですね、これはすでにオープンになっている話でありますが、それも一応載せてあるわけでありますが、いわば、それを載せているわけでありますが、 産経ウェビについてはですね、載せているわけでありますが、しかし、それは既に公開情報としてあったものを、えー、事実として淡々と述べているんだろうと、えー、思います。そして、ここにおいてはですね、ここにおいては、例えば、私の妻自体がですね、えー、近地財務局に働きかけを行っている、あるいは私の事 務,、えー、事務所の者のが行っているということは、もちろん全く書いていないのみにならずですね、えー、書き換え前のこの文書を見ていただければ、私の妻について、 え、書かれた記述は、書き換え全体の中のごく一部に過ぎないわけでありまして、え、政治家からの問い合わせや、さらにそれ以外の詳細に記載されていた経緯の部分について、これ、ほぼすべて削除が、削除がされているわけであります。え、かつて加えてですね、ここは重要な点なんですが、ぜひ言わさせていただきたいと思いますが、過失権にかかる特例承認のこれ、決裁文書だけではありません。例えばですね、私の妻が出てこない 貸し付にかかる決裁文書というのも決裁文書ではありますが、その経緯の部分についても、まあ、同様にほぼすべて削除がなされているわけであります。えー、そして、えー、また、さらにですね、売買に関する。またですね、また、あの売買に、売、え、買、ー、にですね、 えー、関する、まあ、決裁文書にはですね、一切、えー、妻のことは、これ、売買に関する、まあ、一番皆さんが議論しておられたところの点でありますが、売買に関する決裁文書については、一切妻のことは出ていないわけでありまして、今、あ委員がですね、委員が作っておられる、まあ、ストーリーとしては、えー、妻の名前が出ているから削除したということでありますが、妻の名前が出ていないところもすべて決裁文書については、えー、削除されているということは、えー、申し上げておきたいと。 ええー、思います。まあ、このよう、このように考えればですね、ええー、答弁がある、あの、書き換えを行う理由がですね、ええー、妻の名前があるから、ええ、こうした書き換えを行ったことではないと、まあ、このように、ええー、考えているところで、ございます。小池君。長々長々ね、関係ないこと喋んないでくださいよ。あのね、私が聞い、私が言ってるのは、じゃあ、今のね、説明ありました。いろいろありました。全部出てると。インターネットも出てると。国会でも議論された。それは知ってますよ。 でもなんでそれを決裁文書に書いてあるのかってことなんですよ。こんなに詳細に。これどう考えたっておかしいじゃないですか。あのね、麻生大 臣, 麻生大臣に、麻生大臣にね、お聞きしますよ。麻生大臣ね。麻生大臣は、十四日の党委員会でこうおっしゃってます。国有財産の管理処分は相手がどのような方とかどのような機関かとに関係なく、法令に基づいて行ってきていると。こう言ってるんですね。 どのような方か、どのような機関か関係なく法令に基づいてやる。だったらなんで決裁文書に、どのような方かっていうのを書くんですか説明つかないじゃないですか大谷大局長大大大答お答え申し上げます。あのお、国会議員の先生方の秘書からのお話も書いてあります。いやあのお、再三答弁しているようで恐縮ですが、基本的に本省決裁なので、そういう意味でえ国会周りの方の情報を、お 変えとこうということで、書、え、い、ー、てると、そういう判断だと思いま小池君<笑>あのね、あのね、うるさいなあ、もう自民党のやつやめてください。えっ、ー、とね、地方からの文書だけじゃなくて、決裁文書は理財局の文書ですよ。で、理財局の文書に、あの日本会議の例の話が出てくるわけですよ。でね、しかも、その中で、安倍昭恵さんの名前出てくるわけですよ。 あの、そうじゃない、そうじゃない。あの、あのやっぱり結局だから、これは近畿、近畿財務局の問題ではなくて、理財局がやっぱり安倍昭恵さんの名前を出せっていうふうに書いたわけですね、これ。これ確認しますよ。この、あの、学校法人森友学園の概要は、これは理財局で書いた文書ですね。そこに、理財局なんですよ。理財局が書いた文書ですね。確認します。小手理財局長。 あの、今御指摘のものは、ああ、基本的に近畿財務局の決算の中には入っておりませんので、理財局の段階のときに、まあ、近畿財務局に多分教えてもらったということだろうと思いますが、あの、きんあの、本省決算のときに入っている資料であることは事実です。小池君。だから国会周りだから近畿財務局がね、書いたと言うけれども、これは理財局書いてるんじゃないですか。ね言い逃れもうやめなさいよ。大臣ね、これどう考えたって、 安倍昭恵さんの存在というのが、この決裁にとって必要だと理財局が判断したという、そういうことじゃないですか総財務大臣。これは先ほど、おった理財局長の方からご答弁申し上げましたとおりなんであって、本省の理財局として関係、国会答弁の関係がありますんで、いやいろんな形で出てきた人の名前をざーっと一時書いたというだけのことだと思いますが。小池君 安倍昭恵さんは国会答弁とは関係ないと思いますが。あそ、そ財務大臣。いえ、その中のね、これまで出てきた関係者の名前として、いろいろ出てきたんだと思っておりますが。小池君。もうね、本当にね、説得力は私ないと思います。で、やっぱりね、こういうことだから、国民は、この問題での説明に納得してない。で、しかも、あの、写真を。森友との関わり。 安部昭恵さんの森友との関わりってのはね、これ一過性じゃないんです。何度も一緒に写真を撮って、籠池夫人と頻繁にメールを交わして、そして森友学園訪問して講演会でお話をされ、教育方針に感動して涙まで流したと言ってるわけですよ。それなのに森友学園の危機の時に、最大の課題だった土地の取得の問題が座礁、座礁しかかった時に、これには一切関わっていないと。 これね、私ね、納得できる説明では到底ないと思いますよ。そしてね、これだけの問題に大きく発展してきている、予算委員長が、国会審議が停滞したと、論戦の貴重な機会を失われたと嘆くような事態を作った。しかも、これ異例尽くしの土地取引の結果、八億円の国有財産が、これ失われたということになれば、大変な思いで税金払っている国民はどう思うのか。社会保障のね、削減で苦しんでいる国民はどう思うのか。 で国民はやっぱりね、そこに怒ってるってことをね、総理は知るべきだよ。朝日も毎日も共同も日本テレビ系の世論調査も、65% の方が昭恵夫人の国会招致、承認官もが必要だと思うと考えてる。それなのに昭恵氏は、この問題が明るみになって以来、一度たりとも森友学園の問題について語ってませんよ。国会招致どころか、インタビューにも記者会見にも応じてないんですよ。 総理ね、これだけ国会を揺るがす問題まで発展している、国民が疑問を持っているときに、こんな対応を続けていたらいつまでたったって国民の疑念は晴れないんじゃないですか。いつまでこんなことを続けるつもりなんですか。総理、お答えいただきたい。安倍内閣総理大臣。えー、先ほど来、えー、答弁をさせていただいておりますように、えー、私も、お妻の秋江もですね、えー、この国有地の売買あるいは、えー、 学校の認可について、えー、全く関わってない、関与してないということは、まあ、その通りでございまして、この元の文章をですね、えー、見ていただいても、関与の事実はないわけで、えー、あります、えー。籠池氏がですね、えー、妻がこう言ったと、これ籠池氏が言っていることが紹介をされているわけであります。 で、当人の、この交渉している当人の口から出たということについて、まあ、記述があるというふうに理解をしているところでございます。そして、いわば、妻についてのことについてはですね、私がこれまでも丁寧に答弁をさせていただいておりますし、この前に進めてくださいということについても、お答えをさせていただいているところでございます。これからもですね、いわば、 ご質問があればですね、丁寧に説明をさせていただきたいと、このように思うわけでございますが、いずれにいたしましても、この決裁文書につきましてはですね、決裁文書につきましては、一切私からも指示をしていないということは、何回も申し上げているとおりでございますし、この決裁文書の変更については、かかっておりませんし、当然ですね、妻の明けも全くかかってはいないということは、何回も申し上げている次第でございます。 小池君。あのね、安倍昭恵さんがそういうこと言ってないと私は聞きましたと。そんな説明で誰が納得するんですか。夫婦の家庭の会話でね、こんな問題を乗り切ろうなんていうのはね、あり得ない話だ。大体いいね、この問題は私や妻が関係していれば、総理大臣も国会議員も辞めると、こういう、総理の断言があったわけですよ。家庭の質問には答えないといつも言うのに、家庭の質問に答えてるんですよ。公的な存在だということを認めてるんですよ。こんな発言をした以上、 いくら総理が安倍昭恵さん家では行ってないと言って誰も納得しない。これは国会で喋っていただくしかありません。安倍昭恵さんの国会招致を求めます。合わせて、首相夫人付けの谷彩子さん、それから佐川氏の前の理財局長である迫田秀則さんの承認喚問を求めて私の質問を終わります。ただいまの要求の件は、五国理事会で協議をさせていただきます。